こんにちは、阿波田洋介ですで今日はこの木の板にアクリル絵の具で絵を描いていきます今日用意するものはこの紙あすりとジェッソという定着剤です今日やることは木の板に絵が描けるようにしてそして絵を描いてでその後は絵を壁にかけられるようにしていきたいと思いますアクリル絵の具はいろんなものに描くことができるんですけど 前にも動画で紹介してるんですけどおすすめなのが紙キャンバス木などがいいと思いますガラスとかプラスチックとか金属にもかけるんですけどそういうツルツルしたものだと剥がれやすいですその点木とかキャンバスが紙ってのは引っかかりがあるので絵の具が定着するというわけですそれにしてもこの木ちょっと毛羽立ってる感じなんで紙やすりをかけていこうと思います かなりいい感じになりました。ここがあんまりねザラザラでこぼこしてると絵もザラザラだったりでこぼこだったりになってしまいますのでスムーズにします。で次はこの面にジェスを塗っていきます。 トが塗り終わったんですけど今回はアクリル絵の具で絵を描くので1回だけ塗ってそれで乾かしてそれから絵を描こうと思います木目がいい感じに出てますねで絵を描いた時にこの木目がこうやって抜、ね、き出るのがまた面白かったりしますねではねちょっと絵を描いていきます<音楽> 絵がやっと完成しましまたで木の板にアクリル絵の具で描くという作業は終わったんですがここからはですねちょっとこの絵を飾れるようにしていきたいんですけど私がいつもやっている3つの工程を紹介したいと思いまますすそのの前ににちょっとここれれ乾かします次の工程はこれに2層塗ります。 ニスも乾きましたので、次はこの裏にですね、フエルトを貼ります。壁にかけた時に壁に傷がつかないようにするためなんですけど、まあそんなに壁に傷もつかないかもしれないんですけど、ちょっと見た目もいいんで、ここにフエルトを貼ることを考えつきました。裏にはこの木工用ボンドで貼っていきます。木工用ボンドじゃなくてもいいと思うんですけど、 でこの余分な部分をハサミで切っていきます。 で、フェルトが付きました。で、こっちが表になります。絵にこうやってね。木目がこうやって入ってます。で、次は紐をつけていくんですが、今日はこういう金具を2つなんかね。この紐が最初から縛ってあるやつがあったんで、ちょっとこれこの縛ったままくっつけたいと思います。こういうの2つとネジ2つですね。ここに引っ掛けようと思います。 だいたいこのぐらいのところにつけようと思います。これ五分ぐらいかな。これはねペンキのヘラなんですけど、ちょっとねハカルの面倒くさいんでこれで目印にして。木ネジですね。 大体こんなもんなんでこっちも同じようにそうしたらこっちは結んであるんでこっちだけ結べばいいわけですねこんな感じにします こここんんなな感感じじでででできまましたでこれで完成ですす壁に か, かり78年前まではこういう木の板によく絵を描いていたんですけど最近はそんなに描いてなかったんですけど今後はこういう木の板もっと小さいのとかそういうのに絵を描いていこうと思っています。ということで今日は木の板にアクリル絵の具で絵を描きました。